どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。鬼滅の刃、第205話、読みましたでしょうかいや、ついに、この時が来てしまったかと、僕は非常に悲しかったんですけども、まずは、後藤家小余春先生、4年間と3ヶ月、鬼滅の刃という作品を、書いていただき、ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。本当に、この作品は、楽しんで、読ませていただきました。僕が漫画を好きになったきっかけでもあります。本当に、ありがとうございました。 ということで、えー、今回はですね、鬼滅の刃第205話の振り返り、えー、そして振り返りながら解説やっていきましょう、えー、今回はですね、まあ、最終回というよりかはですね、まあアフターストーリーに近いのではないかと思っております。まあ、前回、えー、現代編に最後飛んだわけですけども、えー、今回現代編はですね、もう完全に、えー、アフターストーリーのような感じで描かれていました。タイトルもかっこよかったですね。えー、タイトル、育成層をきらめく命。 ということで、今回の一番最初はですね、カナオにめちゃくちゃ似てる兄のかまどかなたという少年のセリフから始まります。えー、いい加減起きなよと学校遅刻するよと言っているわけなんですけども、えー、言っている相手というのがですね、これ炭治郎にめちゃくちゃ似た、えー、弟のかまどすみひこという少年でございます。えー、この場面から読み取れることはですね、えー、炭治郎とカナオは結婚できたということですね。えー、これは非常に良かったです。続いて場面はですね、善一にめちゃくちゃ似た弟の 吾妻義ルという少年がいるんですけども、えー、この義ルはですね、えー、善逸が書いた鬼殺隊の、まあ、実話の物語が小説となって、えー、家に残されていたみたいなんですけども、えー、それを倉庫で読んでいます。 で、そしてですね、えそこに、ねず子にめちゃくちゃ似た、あがつまとう子という姉がテスト前なのになんでそんなの読んでるんだよ、信じられないと言って、え背中を蹴っ飛ばすんですよ。まあ、そしてこの二人は学校へ登校していくということになるんですけども、で、ま、あここからわかることはですね、ねずこと善逸は無事この二人で結婚できたということですね。善逸、よかったな。 でまあ投稿している時にえニュースサイトを見ているんですけども、まあ、その時にですね渦井天元の子孫と思われる人が出てきますえ名前は渦井天馬で体操の日本選手で金メダルを取っている描写が描かれております、まあ、渦井天元さんの、まあ、子孫はえ体操選手になったみたいです えー、そしてねそのニュースサイトで伊之助の子孫が出てくるんですけども伊之助の子孫はハシビラ・アオバという名前で植物学者になっていました、えー、そこでですね青い彼岸花の研究をしていたみたいなんですけども、えー、青い彼岸花の謎が明かされました、えー、青い彼岸花はですね1年で23日、えー、昼間だけ咲く花だったみたいです、えー、そしてね伊之助についてなんですけども伊之助はいと結婚したかっていうのは明かされていないんですけども まあ、子孫が続いているっていうこととえ、研究学者となっていることから、えおそらく猪瀬はえ葵ちゃんと結婚したのではないかと思っております。まあ、他にね猪瀬が結婚したと考えられる人がいないので、ね、まあ、猪瀬はおそらく葵ちゃんと結婚したのではないかと思っております。 えー、そしてね、その後ですね、一瞬、えー、カナエさんとシノブさんらしき人が女子高生として描かれております、えー。ただですね、この二人はもう死んでしまっているので、子孫ではないんですけども、えー、輪廻転生して生まれ変わりとして現れたのではないかと思ってます、えー。そしてね、その後、信号で可愛い赤ちゃんにすれ違うんですけども、えー、それはね、ただの赤ちゃんではなく、えー、よく見るとですね、雄一郎と無一郎なんですよ。 ということで、この赤ちゃんは雄一郎と無一郎の生まれ変わりなんですよ。えー、そこでですね、えー、通学路を歩いていく全熱兄弟なんですけども、えー、幼稚園を通り過ぎるんですね。でね、その幼稚園に姫島さんらしき人がいるんですよ。で、これはおそらく姫島さんの生まれ変わりを表しているのではないかと思うんですけども、まあね、なぜ幼稚園の先生をやっているかと言いますとですね、まあこれはおそらく大正時代、姫島さんが、えー、子供のことを大好きだったと、えー、いうことを表しているのではないかと思っております。 えー、そしてね会話中に、えー、近くの定食屋のお話があるんですけどもまあこのね定食屋を営んでる人が、えー、おばみつらしき人なんですよでねこれはまあおそらく、えー、おばみつの生まれ変わりなんじゃないかなと思うんですけどもまあ、なぜねおばみつが定食屋を営んでるのか、えー、これはおそらく大正時代2人でこう食事をしたということが一番の思い出だったということなのではないでしょうか。 まあ、だからね輪廻転生して生まれ変わって定食屋を営んでると。 そしてね、ここで炭治郎にの住彦くんがですね、遅刻だと言ってね、起きるわけなんですけども、窓から華麗にね、ジャンプしていくんですよ。まあ、この運動神経はやっぱ炭治郎から引き継がれたものなのではないでしょうかね。でね、その後、えー、人んちを侵入して飛び越えていくんですけども、えー、その飛び越えた家にいたのはですね、えー、鱗滝さんにの人と、えー、善逸の師匠である熊島五郎さんにの人がいたんですけども、まあ、この二人が、えー、将棋をしている場面が映されてい そしてねそのお家のテレビにえこちらが日本最高記録を更新した産屋敷さんですと書かれているんですけどもまあこれはねあの人ですよえ当時大正時代だった時8歳だった産屋敷キリア様です。ということでこれはちょっと感動しましたね炭治郎たちはね死んでしまったんですけどもえ産屋敷キリア様は現代までまだ生きてたと。 いうことで、キリア様すげえ。えー、そしてね、産屋敷だけにあった、あの、謎の病気っていうのが、こう、遺伝していたわけですけども、えー、あれがね、無惨を倒したおかげなのか、まあ、あわからないんですけども、まあ、ああの病気はもう遺伝しなくなったと、え、いうことで、ま、あ非常にそこはね、えー、よかったですね。でね、ま、あその後、こう、住彦は走っていって、こう、パトカーに当たりそうになるんですけども、ま、あそこでパトカーを飛び越えるんですよね。でね、そのパトカーに乗っていた警察官が、えー、品津川さねみと、品津 は原野にめちゃくちゃ似てたんですけども、まあ、これはおそらくですね品津川さんの子孫なのではないかと思っております。 え、そして、すみひこは、こう、パトカーを避けて走っていくわけなんですけども、ま、あそこでね、小学生3人がいるわけですよ。で、その3人がね、これめちゃくちゃ良かったですね。え、富岡義勇らしき人と、え、サビトらしき人と、ま、コモらしき人が、ガチャガチャで出たキーホルダーを見せ合ってるんですけども、で、このガチャガチャのキーホルダーもいいんですよね。このガチャガチャのキーホルダーは、あの、うろこだきさんが作っていた、狐のお面でした。ね、この後ちょっと感動したんですけども、ゆしさんが、その後どうなったのかっていうのが、 描かれていました、まあ、郎さんはね鬼なので現在も生きてるわけですよですね、これはある高校生のスマホ画面から分かったことなんですけども、えー、ゆしろさんはその後、画家として活動していました。でね、これただ単純に画家として活動していたというわけではなくて、えー、たまやさんの絵を描き続けていました。えー、つまりはですね、えー、ゆしろはたまやさんの絵を描き続けることによって、えー、たまやさんは美しいんだと、世の中に広めていたわけです。でね、たまやさんを知っているのは現代では もうユシロウしかいないと前回のね、炭治郎のセリフを、えー、思い出させるような、えー、このユシロウの活動、えー、これはね、なんというかちょっとね感動しましたでね、この後走り続けるスミヒコなんですけどもまあここでね、えー、おそらく千住郎さんの子孫である、まあ、東ウ郎ロくんっていうまあめちゃくちゃ煉獄さんにの、まあ、人がいい朝だな って言ってね一緒に肛門に向かっていくわけなんですけどもこのシーンがですねめちゃくちゃあの最期クソの災難のハイロキネシのセリフにめちゃくちゃ似てました。追えてきたぞ！よし今のうちにトレーニングしておかないと！もうハイロキネシにしか見えなかった俺は。ということで走っていく二人なんですけどもまあ、警察に追いかけられてるんですよ。えさっきねパトカーを飛び越したりしてるわけですから警察に追いかけられながらえ学校の校門に向かっていくんですけどもえその時にね校門 そこにいた先生がこれめちゃくちゃ村田さんに似てるわけですよ。まあおそらくこれは村田さんの子孫なんじゃないかなと思ってるんですけども、村田さんの子孫らしき人が先生をやってましたね。でね、まあ住彦と東条くんはまあ華麗にね訪問を飛び越えて、まあギリギリえ遅刻は免れたねって言うんですけども、えその後ね結局警察に連れ戻されちゃうっていうわけなんですけど、まあそこで最後ねこう警察との電話のシーンでご迷惑をおかけしましたと、えー、住彦のねお母さんが電話しているんですけど。 その電話がある前の壁に飾ってあるあの大正時代のみんなの写真が写されて「えー、鬼滅の刃」は終了するというわけなんですけども、えー、このね写真の横にね花札があるんですよ。 えー、ま、これはですね、炭治郎の父のセリフの、え、かぐらと耳飾り。ま、すべては継承することはできなかったんですけども、耳飾りは、綺麗に飾って、えー、代々継承されていると、いうことで、えー、これはね、非常に良かったですね。えー、そしてね、えー、最後の、みんなの集合写真。えー、これはね、本当に良かったですね。えー、みんな笑顔で、ハッピーエンドで、え、鬼滅は終わりましたと。 えー、ということで、えー、感想タイム行きましょうか。いや、今回ね、現代編飛ぶということで、まあ、続編の予想をしていた方も、えー、多かったと思うんですよ。まあ、だからね、まあ、結構いろんな批判とかそういうのも殺到してくるんじゃないかなと、賛否両論あるんじゃないかなと、えー、思ってるんですけども、まあ、僕はですね、まあ、非常に良かったと思ってます。まあ、第204話で、えー、ほぼね、ちゃんとしたこう、綺麗な完結みたいな感じだったじゃないですか。でね、しっかりその後も、えー、描かれていたということで、まあ、なんか最後ね、まあ、ちょっとした付け足しじゃないですけども、 アフターストーリー的な感じで描かれていたのは、まあ非常にね、良かったです。まあもしね、この第205話っていう現代編のストーリーがなかったら、まあ綺麗にこう終わることはできたと思うんですけども、なんというかこう物寂しいじゃないですか。だからまあ最後第205話っていう物語で、えー、ちょっと付け足すことによって、まあこう満足した形で鬼滅は終われたと。まあいうことで、えー、まあ批判の声とかもあると思うんですけども、まあ僕はね、逆にそれは良かったんじゃないかなと思ってます。えー、まあそしてね、えー、単価な全熱、 え、おばみつでおそらくイヤオが結婚したということでね。まあ、これは非常に良かったですね。あの、公式的に、え、このカップルは認められたということで、まあ、憶測っていうかね、ファンだけの間でこう盛り上がってるカップルじゃなくて、ちゃんと公式的に最後認められて、え、カップルとしてこう成立したと。まあ、いうことでね。まあ、ここはちょっとね、まあ、良かったんじゃないかなと思ってます。 はい、ということで、皆さん、鬼滅最終回、いかがだったでしょうか今後、鬼滅の刃は、まあ、完結してしまったんですけども、まあ、7月にですね、鬼滅の人気投票があるわけですよ。それまで、どう繋いでいくのか。まあ、ちょっと僕はここ気になってるんですね。まあ、でね、このことについてはですね、え、この後、え、6時から、え僕のチャンネルでですね、え、生放送でお話ししていこうと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。え、ということで、この動画良かったという方は高評価、え、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしく、 お願いし ま, すまた次回の動画でお会いしましょうバイ